始めるぞ宴 の, ッのリ宴の始まりだ宴の始まりだナンバーアバロンプレッシングスピリ ッ, ッ シ, ッ シ, ッシスラッシュテンベスト宴の始まりだナンバーアバロン 次、スリー光は、毎日ニューイヤースブライト全開ビーフよ日のりバーニングマッシュフレッシングソーシリミナルフラッシュテンベス ト, ベスト宴の始まりだナンバーアバロンいつまでも私の出番だね世界を変われハッ暗いフレッシュ宴の始まりだナンバーアバロン 楽しかこれで遊び足りないな光は毎日ニューイヤーズブライト全開ですよ日和バーニングラッシュバンフラッシュテンペスト宴の始まりでナンバーマーバロンカレストをドラッシュ守りやくせ宴の始まりでナンバーマーバロンアサシの出番だね世界を変われ ひよ、はい、り, りバーニングマッシュ 決まったね ガイドいたしますみんなよろしくね宴の始まりでナンバーバーバロン誰 見てて見てて超積極展開プリンセスストライクあたしの出番だね世界を変われあなたに力をおはおはおおお油断せずに行きましょう宴の始まりでナンバーババロンあなたに力を遅れは大い。オーロラサンクチュアリ宴の始まりでナンバーババロンあたし私の出番だね 世界を変わたデブーデブしの出番だね。 セリーーを変われの始まりでナンンバーアバロンお姉さんの本領や神聖なる指導をセブンス・ヘブン 私の新たな力オーロラ・サンクチュアリー一撃必殺超全力展開プリンセス・ストライクンセッスストアッいつまでも宴の始まりでバー1バローって私の出番だね世界を変われ宴の始まりでバー1バロー 今お姉さんの本領よ神聖なる主語をセブンス・ヘン一撃必殺超全力展開プリーセ ス, ストライククライそうします。私の新たな力オーロラ・サンクチュアリク宴の始まりだナンバーバーバロン遅れは取れません 腹が空きすぎて動けません飲食店へ参りましょうかペコリーヌ様